今日はですね、イギリス政府から無料で配布されるコロナの検査キットを薬局でもらってきたのでそちらをご紹介しますコロナの検査キットなんですけどイギリス政府のホームページから申し込みをするとコロナの検査キットが無料でもらえます前までは自宅に無料で郵送されていたそうなんですけど 今は自分で薬局の方に取りに行くっていうシステムになってますでまず最初に検査キットの予約をして予約をするとメールの方に予約番号が送られてくるんですねでそれを持って近くの薬局に行きます薬局でメールに載ってる予約コードを提示して それと引き換えにコロナの検査キットをもらうという形になりますで実際の検査キットがこちらになりますこちらの検査キットなんですけど7回分テストが入ってますなのでもし具合が悪くなった時にすぐに使えるので一応手元に持っておこうと思って これを頼みました。その後に今日はプライマークに行ってプライマークは洋服屋さんなんですけどいらなくなった服をリサイクルに出してきました以前動画で着ていたヒョウ柄のニットセーターがあると思うんですけどあれは日本の GU で買ったすごいお気に入りのニットセーターであったかくて。 冬場によく使ってたんですけど洗濯で生地が伸びてしまって切れなくなってしまったのでリサイクルに出してきましたプライマークは服のリサイクルをやっていて使わなくなった帽子とか服バッグなどをリサイクルの回収ボックスに入れることができますでこれは去年から始まったそうなんですけど 店舗に行くとリサイクルボックスがあるのでそちらに入れるだけです洋服っていうのは全部リサイクルの方に捨てることになってるんですけどなので不要な洋服が出てきたらまたプライマークのリサイクルボックスを使おうかなと思いますその後にスターバックスに今日は行ってきたんですけどなんかいいマグカップないかなと思って。 見てたんですが私スターバックスのマグカップを集めてたんですけど私の欲しい柄がもう廃盤になってしまってなんでそれはもう集められないんですよね。でいろいろ見ているうちに白いリユーサブルカップを見つけてこの前この色が変わるリユーサブルカップをご紹介したと思うんですけど 今日は昔からあるタイプのこの白いリユーサブルカップを買ってきました。でこれなんですけど値段がまた表示下げてなかったのでレジまで持ってっていくらですかって聞いたところ1ポンドだったので安いなと思ってこちらをマグカップの代わりに買ってきました。この引っ越してきた家が、 食器類を自分で買う家だったので自分で食器を揃えなきゃいけないんですけどせっかくならお土産として持って帰れるマグカップを今日買おうかなと思ったんですけどこのリユーサブルカップが1ポンドであったのでこっちを買ってきましたなのでこの2つを今後使っていきたいなと思います あともう一つはやっと NI ナンバーが家に届きました NI ナンバーなんですけど最大で発行するのに16週間かかるっていうふうにホームページ上に書いてあるんですけど私の場合は約1ヶ月半ぐらいで NI ナンバーを取得できました NI ナンバー取得できたんですけども これは多分住所証明には使えないので、銀行がまだ開設できないんですね。なので銀行の口座を作れるのはもう少し先かなっていうふうに思っています。ということで今日はここら辺で終了したいと思います。